ニュブテストだ上等じゃねえかやってやる屋上集合だそうです屋上監督が薄ぼんやり笑ってましたやばそうだ